私は日本にもらったことについて発表します。昔の私に会ったら皆さんはきっと嫌な人だと思うはずです。わがままで一人で何もしてみたことがなくてずっと家族と彼氏に依存していた人だからです。働いていても大学に入っても何がしたいか何になりたいか全く分かりませんでした。日本へ来て 一人で生きることを経験するべきだと反省しましたでも最初の一人での経験が始まった時は意外に怖くありませんでした逆に初めてすごく自由を感じたものでした今から頑張らなきゃダメと自分に厳しく言いました毎日一人で下手な日本語で日常生活を始め 複雑な手続きまでできて言葉で言えないぐらいいい気持ちでした日常生活はうまくいきましたが人間関係は何か物足りないなと感じていました子どもの頃から私は主体で自信のない子どもだったので友達がなかなかできませんでした学校でもおとなしいし 成績も良くてクラスメントによくいじめられましたその結果自分の周りに壁を作って誰も近づけさせずに一人で本を読んだり映画を見たりしましたずっと人目を避けて生きていました年が経つにつれても気持ちを打ち明けられる相手が全くいませんでした 日本に着いたばかりの私に人間関係ほど気になったことがありませんでした友達ができるかどうか不安になりながらとにかく勉強を頑張るつもりでした最初の3か月にわたってだいたい毎ように過ごして知り合いがいても誰とも親しみを感じませんでした でも、1年間に限った経験なので私はどんどん気楽に生きるようになりました軽いものは落ちても壊れないに違いないと考えて少しずつ自分の作った壁を壊していきました自分が認める前に友達ができましたまさか誰かが私のことをそんなに大事にするなんて今まで 全然思いませんでしたみんなと楽しい時間を過ごせば過ごすほど不安が消えていって自分のいいところを自覚できるようになりました友達と一緒にいたら心が弾みついに自分の問題や心配なことを話せるようになりましたそんな大好きな友達がいたからこそ私は日本で幸せ 仕事になれたのですしかも友人も私に秘密を明かしてくれていろいろな上限を求めてきてくれました彼らが私を信頼してくれたことがすごくうれしかったですあのかけがえのないの人たちは日本にもらったことの中で一番大切なものです今年の京都は去年の京都の 抜けけ殻だけみたいですしかし寂しくても昔にもらった不安の影響のせいか人に面倒をかけたくないと思って問題があっても我慢して黙っていましたでも親友にバカ困っている友人を助けることは面倒になると思うのいつでも話してだって いくら遠くても友達は友達だもんって言ってくれてとうとう分かりました本当に大切な人は会えなくてもいつもそばにいるものですそういう人に会うともう一りぼっちではないのです実は私昔からあまり帰っていないかもしれません今でも不安が多くて高い壁に囲まれて自信を持っていません 将来ののことの様子をさえできませんでもそんなことを認識してから少しだけ強くなりましたこれからも勇気を出して生きようと思います。以上です